はいどうも、婦人ジャパンゆです。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。はい、ということでね、今回の動画は、モーニング娘。2-0 の心体。こちらのね、初見リアクションやっていきたいと思います。いや、こちらね、いや、すいません、長らくお待たせしました。あの、こちらのね、えー、曲、すごいおすすめおすすめっていうことで、たくさん言っていただいたんで、非常に僕自身もね、えー、楽しみにしておりますし、あの、これからね、早速ちょっと見ていきたいなと思います。それじゃあ、行ってみようレッツゴー なりましたねおおんかかっこいい感じですねおおんかすごいアート芸術的だな おーかっこいいなこれ<笑>いやリズム気持ちいいですねこれおわかっこいいおい う わ, うわこれ繊細な音楽だなかっこいいおお素敵な歌詞だね うわ、最高。うわ、いいね、表情。うまいな。ていうか。繊細な音楽っすね、これ。いい表情。 おー、かっこいいね映像綺麗だないやこのもう振りも音もちょっと繊細ですね綺麗な音楽だなかっこいい いやうんいや揃ってるねおなんかここは緊張感ある感じの。 すっげてるな<音楽>うわいいな。今うお 綺麗な感じしてるな、ね。いやーいいなこれ。うわいい笑顔だよ。うわかっこいい。 はいといととうことでご覧いただきました「モーニング娘。20、ね」で心体いかがだったでしょうかいやーこれちょっとめちゃめちゃなんていうか耳に残るすっげーいい曲だなって思いましたね何ていうかあの音遣いとかあの歌詞もそうなんですけどすっげえ繊細なんですよねでその繊細さにちゃんと MV のこの映像とかもリンクしたね仕上がりになってるというか なんていうかあの後ろの波形みたいなのがこのメロディーの繊細さに乗っかってるというかやっぱりタイトルに心体ってあるんでなんていうかその自分の思いの波とかそれがまあ、えー、と心であってであと体の部分で言うと子ど、まあ、あの心電図みたいな感じなんかその二重の意味であの波形が出てるのかなと、はい、そうい う, うにあに僕は思いました、えー、ちょっと解釈が合ってるか分かんないですけどはい。で 実際その心体っていうこのタイトルもこの詩の中の表現方法に一つね、えー、使われてるんじゃないかなと思うところがあってでそこがどこかというとですねネ、ね、ジはがあーってのところとか B メロのところあるじゃないですかでそこにあの追いかけっこしていくじゃないですかで最初に言う方はなんか表向きで言ってることで後に言ってる方はあの心の中で感じてる叫んでることとかね なんかそういった感じの本音と建前みたいな感じでなんか戦ってる感じみたいなのがすごいあのこの曲のねタイトルとすごいマッチしてるなと思いましたしなんかねあの斬新な方法だなって思いましたねあとねこの曲のリズム感とかもねすごい気持ちよくてあのー、まあ一つはね演ロ論からもそうなんですけど「わかっているよわかっているよ」っていうところのなんかこのリズムの跳ねる感じ っていうかねその感じもすごいあのリズムをすごい細かく捉えてるなとはと、い、そういうふうに思いましたでやっぱりねこれはあのー、やっぱりモーニング娘。さんの培ってきたこのリズム感の良さっていうのがすごい出てると思っててこのリズム感が培われてないとちょっとねあの味気ない感じになるんですけどこのリズム感を持って歌うとわかっているよっていう感じの細かいアクセントみたいなのが入るんですごい、あのー、ずっとね 飽きないというか、あの、ワクワクするようなね、あのー、聞き方ができるというかね、なんかそういった意味でも、すごい工夫がね、たくさん込められた楽曲作りになってると思ってて、で、あとはね、僕その一番リズム気持ちいいなって思ったところが、だから君ももう愛して、イエスからママ、体かんままのところの、このなんかあの、三連コンボみたいなね、あの、振り。 あの、ダンスがあるじゃないですか。で、そこがなんか、あの、八曲拳のコンボみたいな感じですごい気持ちいいんですよね。ちょっと表現独特で申し訳ないんですけど。はい。でもなんかそのね、この肘の、パッっていう感じとかねあの。それからリズムのこの拍と、バシン、バシン、バシ ン, バシンみたいな感じですごい合ってて、それがね、もうものすごい気持ちいいんですよね。だから、なんていうか、そこの音はめみたいな、えー、パフォーマンスに僕はね、うわーってもう感動しちゃうんですよね。で、 この今言ったところのこのうわーって高音上がっていくとこあるじゃないですかそこの高音がねまだきれいもう超絶美しいんですよねもうね耳が幸せ超心地いいっすよねあの1番では佐藤正樹さん2番では小田桜 さ, さん3番では福村瑞希さんがね歌ってるんですけどもそれぞれのなんか高音の出し方があって表現の仕方があってでなんていうか三者三様のね このの気持ちの込め方してるんでそれぞれねあの違った楽しみ方ができるというかねそういった意味でもねこの曲のスルメ具合というかねもう聴けば聴くほど魅力を感じるというかそういった部分があると思いますねでもねあと表情管理とかもほんと素晴らしかったしあのまー、あ、ちゃんのね、まあ、目線とかねあのこの見上げる感じとかもすごい良かったしあの横やんちゃんのね あの、表情とか、あと、パって開くとことか、そういうのもね、すごい良かったし、かっこよかったですよね、あれ。はい。で、あとあの、白黒のシーンあるじゃないですか。あれがね、もうメンバーの皆さんすごい美しくて、もうあの映像あのままね、その化粧品の CM とかに使ってほしいなと思ってて、めちゃめちゃ売れるんじゃないかなと思ってるんで、はい。もうどうかね、その化粧品メーカーさんね、えー、モーニング娘さんを、ちょっと起用していただきたいなと。 はい、そういうふうに思っております。というわけでね、えー、そういった表情管理も含めてですね、ちょっとまた何回もね、えー、ちょっと擦り切れるまで、まあ擦り切れるまでって今言わないのか。はい、まあ、とにかくね、あの、繰り返しちょっと見て、あの、この魅力をね、どんどんどんどんまた感じて、またさらにね、新しい発見があるかもしれないので、